平成30年2月15日、阿蘇火山防災会議協議会は、中岳河口周辺への立ち入り禁止解除を前に、観光客の避難・救助訓練を行いました。訓練を前に、阿蘇火山防災会議協議会のメンバーらが、河口周辺で進められている火山ガス検知器の設置状況や、加工監視所、 転落防止策の設置状況を視察しまし た, したしそして火口周辺に火山ガスが流れガス濃度が基準値を大きく上回り危険になったという想定で観光客の避難・救助訓練が本番さながらに行われましたしま火山ガスの濃度が 5ppm に達して危険になったと放送されると 火口監視員が観観光光客客に下山するよう促し、ししガスで倒れたた。を救助しました阿蘇中岳では、2014年8月、火山活動の活発化で、噴火警戒レベルが火口周辺規制に引き上げられ、さらに2016年10月には、爆発的噴火で火口周辺施設が破壊され、火口周辺への立ち入りが禁止されていました。 その後、環境省などで火口周辺に堆積した多量の火山灰の除去や壊れた火山ガス検知装置などの工事を行ってきました工事も進んだために、阿蘇火山防災会議協議会では、規制解除の判断をするため、視察と訓練を行ったもので、規制解除については、今月26日に臨時の防災会議を開いて決めることにしています。